チャコールバスケットは絶対買うべきマウントス隅、薪ストーブ、工事が抜群のキャンプ飯ギアになるぞマウントスミさんの薪ストーブ、工事をですね、愛用して結構立つんですけど、なかなか試す機会がなかったのです、このチャコールバスケット。で、今回このですね、 あのチャコールバスケットの方をおうちキャンプのバーベキューでちょっと使ってみました、えー、設置方法のポイントバーベキュー、えー、キャンプやつなどご紹介したいと思いますまずこのチャコールバスケットの方ですねマウントスミの薪ストーブ工事に、えー、設置する際のポイントですマウントスミさんの薪ストーブ工事のオプション品のですね えー、チャコールバスケット、うん、こちらをねちょっと早速使ってみたいなと思います、はい、ポイントはですねあの火をつける前に設置しないといけませんはいじゃあちょっと取り付け準備をしますマウント工事ですね付属品でこういうスパナが入ってるんですね これ何のために使うのかというと実はここの取り付けのですねボルトを外すためにありますちょっと外してみましょうで少し緩めてしまえばあとは後ろのナットを緩めることで 外すことができます外す外箇所がですね、えー、ともう1箇所あるので、えー、と合計2箇所外してくださいボルトをですね2つ外してしまえば簡単に取り外せますあとはこちらのチャコールバスケットを。 取り付けるだけです。はい、えー、ではちょっとね、火がついてきたので、えー、炭を投入してみたいと思います。はい、えー、炭投入のポイントです。えー、火がゴーゴーとですね、キャポールバスケットの真下まで燃え上がってくるまでしてから炭を入れましょう。 火がついた状態で入れていきます、はいえー、このまま沈てもですね炭に火はつくんですけども炭への着火を促したい時は蓋を開けますはいえー、と炭にねある程度ついたら炭につけたいので、えー、と蓋を開けて 火がこっっちちにねねしててあまますすょっとつき始めてます、ね、ただちょっと蓋を開けますとですね煙がゴーゴーと出てしまいますのでやっぱり密閉空間では控えたほうがいいですねうちもあのシェルター内でですね割と換気が整った状態でやってます はい、赤赤と炭に火がつきました、えー、マウントミさんのです、ね、このチャコールバスケット結構お得でですねこの後動画で登場するんですけどこのです、ね、上に置く網もセットになっているんですね最初にですねゃあこのチャコールバスケットを購入せずに、えー、蓋を開けてですねダイソーさんの網を設置して焼こうとしてみたんですけど 煙がすごかったですねやっぱりですねこのチャコールバスケットで上に炭を置く場所があって炭火という形にしないとですねやっぱり難しかったです失敗しましたなのでですねうちはねこのマウント炭さんのチャコールバスケットを買いました今回はバーベキューでサザエと 柿を焼いてみました最高ですねれでいいあれあ、どんどんあ、開いて、開いていきようどんどんせんと、あれどんどん あ, あ、危ないどとどと ど, ど, ど, ど, どんどん開けようよどうど、はい えー、実はですね一応あの網の上で、ね、お肉も焼けますただちょっとね、あのー、今回はですねちょっとスキレットをちょっと使ってみたくてスキレットの上でプルコギを焼いてみましたあともう一つですね、えー、我が家の定番薪ストーブで焼きみかんも楽しめます、はいえー、こちらのマウントスミさんのチャコールバスケットですねこちららのキャンプギアレビュー、参考になりましたら